演武開演どうも私のつれづれなる日常演武さんですよねはいそのいうわけで本日はあートマトがいっぱいですねこれはいろいろ入ってますでこちらにあるチーズソースをかけて食べるというわけですねこれはおいしそうではチャンネル登録をどうかよろしくお願いします 準備完了ですではいただきますチーズがとろけてトマトの爽やかから<笑>スープにトマトとチーズのうまみが溶け出ていて野菜もシャキシャキしていてとっても美味しかったです とめるるののでであまり手間をかけずに食べられるのもいいですね。ただオニオンって書いてあるけどオニオンスープらしさはちょっと控えめすぎたかなもうちょっと前に来てもよかったかなと思いましたのでこちらの点数とさせていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです全部平す。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします